こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第6回、グラフ2。このビデオで、フロイド・ワーシャル法について説明します。みなさん、こんにちは。えっ、ー、と、今回はフロイド・ワーシャル法、まあ、オーペア・ショーテスト・パスのアーグリスムについて話したいと思います。オーペア・ショーテスト・パスって、えっ、ー、と、まあ、日本語で訳すと、 すべての頂点からのと最短経路。まあ、あのつまり、すべての頂点からすべての頂点 A の最短経路を計算するというアイディアです。でまずは、まあ、こういうふうなプログラミングチャレンジをけんと考えてください。コマンドスっていう問題で、グラフ G があって、でと最初頂点 S と最後頂点、目的頂点 T があって、でまあ、あとコマンドの団体、 をそのグラフに送って、で、すべての頂点を訪問するミッションで送ります。で、あの、そのすべての訪問を訪問するために、どれぐらい時間がかかるか、あと、まあ、いくつかのコマンドが同時にいくつかの頂点を訪問することができるので、正しいみんなは、えっと、VS から始めて VT で終わらないといけない。では、あの、ビデオをポーズして、 これはどう解くのか、えっ、ー、と、考えてみてください。いいですかまあ、あの、この問題を解くには、まあ、簡単に言うと、えっ、ー、と、それぞれの VI、頂点 VI に対して、えっ、ー、と、VSVI の最短経路と VI と VT の最短経路を計算する。で、結果はその VSVIVIVT の最大です。ですね。 一つのやり方は、えっ、ー、と、まあ、すべての vi に対してループをして、で、すべての vi に対して、ダイクストラ vsvi とダイクストラ vivt を計算する。これのコストが、お、あと、まあ、ダイクストラは e プラス v まあ、あと幅比、幅広あと、幅より、えっ、ー、と、幅より優先探索ですね、ダイクストラ。ですので、えっ、ー、と、まあ、この v 回、えっ、ー、と、v 回ダイクストラは o of v かける e プラス v つまり、 V の2乗プラス VE ですね。ただし、まあ、これはちょっとなんかプログラムが少し複雑になるので、今回紹介したいのは、とても簡単なアオゴリスムで、えっと、フロイド・ワーシャルです。フロイド・ワーシャルがすごく簡単ですが、えっと、まあ、ダイクストラより、えっと、コストが高いです。では、えっと、フロイド・ワーシャルを紹介しましょう。これだけです。30ループで、で、その30ループの中で、 この1行のアップデートです。これよく見て、ダイエクストラと、あと特に、えっと、前のフィデルのベルマンフォードと比較してください。この行がベルマンフォードにすごく近くて、で、この20ループも近いんですよね。あの、すべての辺に対してその辺でアップデートすることです。まあちょっとなんか、ここはちょっと違いますが、まあ i イは近いです。あの、ただし、えっと、これで見る通りに30ループです。 えっと、V×V×V。なので、えっ、ー、と、ある程度、えっと、グラフのサイズを収まないと、まあ、小さくしないと、これを取れない。V の3乗だと、まあ、こう、0 0程度の頂点までこれができるのかな<咳>まあ、C++ ですと。まあ、ちょっとなんか、あと、10万、えっと、一万頂点とか、と10万頂点だと、まあ、これを使えないっていう考えてください。あと、メモリも気をつけないといけない。 だけど、えっ、ー、と、頂点が、なんか問題がふふ複雑で頂点が少ない場合だと、これがね、なんかすごい、なんかあの、プログラミングしやすいし、デバッグしやすいしですね、これを使いたいって思います。で、えっ、ー、と、なぜでかあれが動くかというと、あのオーグリスムをよく見ると、実はこれはね、ボトムアップ動的計画法に近いんです。 あの全部、あと頂すべての頂点に対して、えっと、無限に始めて、でこれは、えっと、ゼロで、でなんかそのエッジだけをアップデートする。で毎回の反復ですべての頂点をフィジットして、その頂点をどの他の頂点にどうやってつないでる。例えばなんかと、それぞれの頂点 VK に対しては、あと VI と VJ の間の最短経路が vi と vj の経路か、それとも vi から vk, vk から vj の経路です。ですので、フロイド・ワーシャルが、なんか前反復で、v えっと、vk で全ての頂点をアップデートします。まあちょっとシミュレーションすると、さ、初期状況が、況があの、斜めが全て0でですね。なんか4から4が0で。で、えっ、ー、とあ、まあここはなんか変が入ってます。例えば、0から3で行くと、0、 あ3から0だと1の経路で3 か, らのは3から0の経路は1です。で、3から2見ると3で、ここも3から2は3。で、3から4が5ですね。で、えっと、次を見ると、まあ、これは、えっと、2回目の反復。で、2回目の反復が0をアップデートします。で、0をアップデートすると3から4。 3から4が5。でも3から0、0から4だと、えっと、1、3だから、っと、ここをアップデートします。で、えっと、0を考えると、えっと、3から、ここですね。3から0が1、0から2が1。だから3から2が3。でも3から0から1は2。なので、ここもアップデートする。で、これ同じですね。3から1は無限。なんか、つながりがない。だけど、3から0が1、0から 1は2。だから3から1は3になります。で、今度は、えっと、1をアップデートすると、例えば、まあ、3から、えっと、1が3ですね。で、1から3が4。で、これはアップデートしないけど、<笑> 0から3でいくと、0から3が無限。だけど、0から1、に1から3が4。だから、0から3が6になります。 で、同じく2から3も、えっと、無限なんですが、2から1は1、2から4がだ5。で、それはまあもう一度アップデートすると、まあ、何回もこれがアップデート。4でいくと、0から4が5ですけど、そうですね、0から4が、えっと、4だったですね、えっと。3、0、4。でも、2を入れると、3から0、1、0から2、1、2から4が1なので、3っていうことがここをアップデートしました。 まあ、あの、これでなんかさ、あとすべての頂点からすべての頂点 A の最短経路が、この、まあ、距離の行列に入ります。ただし、えっと、距離だけじゃなくて、経路も知りたい場合ですね。経路知りたい場合だと、まあ、あの、BFS と同様に、えっと、P の親行列を作ります。で、Pij が、えっと、J から行くと、えっと、i から J 行くと、最後のノードに行きます。 ですね。pij は1。こういうふうに pij を正規化して。で、フロイド・ワーシャルの場合だと、なんか、あの、変がアップデートする場合だと、pij もアップデートします。ですね。pij が pkj になります。で、それを逆に行くと、えっ、ー、と、パ、まあ、スがわかります。あとね、フロイド・ワーシャル少し変わると、いろいろな、あと、チェックすることができます。例えば、あと、 最短経路じゃなくて、vi と vj だけがつないでるかどうかをチェックしたいだと、あの、フロイド・ワーシャルをもう少し早くすることができます。それは、あの、ビットオペレーションですね。あの、adjacent matrix ij イクワル、adjacent matrix ij or adjacent ik and kj ik と kj が and を取ると、あの、i から j を k 経路に繋いでるかどうか。 これのもう一つの考え方は、えっと、ま、えっと、行列の、えー、と掛け算ですね。あの、1,0 の、えっ、ー、と、近似行列を考えて、まあ、その行列は A と呼ぶと、A×A が、あの、2ステップの近似行列です。で、A×A×A が、えっ、ー、と、3ステップの近似行列です。で、そうすると、なんか、あの、N ステップで I から J が行けるかどうかをチェックすることができます。 あとは、えっと、えっと、M, m max, えっ、ー、と、ミニム i ス u m ン p a n ー i n g tree じゃなくて、fw で、えっ、ー、と、ミニマックスパスなんか、あの MSD で minimax pass の説明ができまして、前に言ったんですけど、すべての頂点からすべての頂点 A のミニマックスパスを計算するときにし、したいときに FW、fw, forward washer を使うことができます。それは、えっ、ー、と、アップデートをけ変わりますですね。ミニム i m u m の ij と マークシモの ij と kj ですね。それでなんか i と j のえっとミニマックスをえっとそのアジセントメティクスにえっと入れます。あとは、ストロングリーコネクテルコンポネントもフロイド・ワーシャーで発見することができます。えっと、ま、ij と ji を比較して ij と ji 両方はゼロより大きければ ij と ji がつないでいるので ij と ji が同じ SCC に入っていることがわかります。 まあ、最後に F だ、えっと、フロイド・ワーシャルで、あと、ま、あの、マイナスの循環を、えっと、計算することができます。フロイド・ワーシャルを計算して、で、次は、あと、ii をチェックする。ii が、ま、あと、普通のフロイド・ワーシャルだと ii が0なんですけど、マイナスの循環がある場合だと、 II がマイナスになってしまいますので、フォワド・ワーシャルを受講して、アイアイのなんかその斜めをチェックすると、i にえっに無限ループがある、まあ、無限じゃなくて、マイナスの循環があるということがわかります。ですね。ちなみになんか、あの、ループの場合だと、まあ、そのミニモーループのこともわかります。 まあ、見てる通りに、<咳>フロイド・ワーシャルだと、なんかすべての頂点に対してすべての頂点のパスを同時に計算することがあるんですね。ですので、いろいろな使い方があります。フロイド・ワーシャルを、なんか、あの、よく覚えて、本当にプログラムが短いから、あの、心から、自らプログラミングできるようになるまでに練習することはおすすめです。で、えっ、ー、と、これをできると、いろいろなアーゴリスムがで、えっ、ー、と、ことができる。 ただし、えっ、ー、と、一つ覚えておいてください。フォード・ワーシャルはすごい便利なオゴリスムですが、あの、ダイクストラとか、えっ、ー、と、ベルム・フォードと比べて遅いですね。だから入力のサイズをよく考えてください。はい。では、えっ、ー、と、これはと、フロイド・ワーシャルの動画の終わりです。皆さんご清聴ありがとうございました。